では皆さん、えっ、ー、と、アライアクランスです。ここは、プログラミングチャレンジ第2週、パーツ3、データ構造の授業です。では、えっ、ー、と、パーツ1が、パーツ一では、えっ、ー、と、データ構造って、を選択するときに何を考えないといけないっていう話して、で、パーツ2では、えっ、ー、と、C++ の STL でよく使われるデータ構造の紹介しました。 パーツ3では、えっ、ー、と、その、まあ、たまに自分で手で、えっ、ー、と、データ構造を実装しないといけないときもありますので、その2つのデータ構造を紹介したいと思います。ね。まあ、どんなときに、えっ、ー、と、自分で実装しないといけないかというと、まあ、例えば、なんかそういうふうな複雑なデータ、 のために、えっと、アレイとベクターを、えっと、エクステンションしないといけないときですね。あとは、なんか、何か何か特別なフィーチャー、特別な機能が必要なときに、あと、インデックスと検索が足りないときですね。あとは、なんか、あの、データとデータの間の特別な関係を表すデータ構造が必まあ、例えば、グラフです、ね。では、今日の ビデオでは2つのデータ構造を紹介します。UFDS と Segment3。それぞれのデータ構造が、えっと、問題を、えっと課題えっと、課題を紹介してからデータ構造の話を少しします。では、えっと、UFDS のについて、UNFS というのは Union Find Disjoint Set というデータ構造と言います。あと、 課題例としては、U、UVA の793のネットワークコネクションという問題です。この問題だと、えっと、ネットワークの中に A コンピュータがあると想像してください。で、そのコンピュータの中に、つ、え、な、っと、いでるコンピュータとつないでないコンピュータがあります。まあ、ネットワークですね。で、えっと、インプットとしては、あとこの、この2つのコマンドが来てます。Cij。Cij が コンピュータ i とコンピュータ j がつないでます。次は qij. qij がコンピュータ i とコンピュータ j がつないでますかっていうクエリーです。ですね。で、アウトプットがクエリーが来たときにどれぐらい Yes の数と No の数を表してください。な例えば、えっ、ー、と、 それを見てみましょうコンピュータが十までがあった場合ですねえっ、ー、と一二三四五六七八九1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10でえっ、ー、と C 1,2 が来た場合だと1と2をつながります。次は C。3,4 が来た場合だと3と4をつながります。次は Query。Query、2,3 来たときに答えが2と3がつないでないから答えが NO。で、Connection。1と4がコネクトすると1と4をつながります。で、また Query。 2と3が来たときに、今回2と3が2と1がつないで、1と4はつないで、4と3がつないでますので、今回クエリの答えが Yes となります。ですね。まあ、こういうふうな問題です。まあ、これはグラフを作るんですよね。ですので、まあ、グラフを作ればいいんじゃっていう簡単な考え方なんですけど、 グラフがいくつかの、えっと、表示方法、データ構造がありますので、これ、この問題だと、つながりと、えっと、つながりの確認だけですので、どんな簡単なグラフ デ, ータ、えっと、データ構造を使えるのか。まあ、えっと、グラフを考えると、その、ネイバーフードグラフ、つまり、ネイバーフードメイトリックス、 あるメイトリックス、まず、N×N のメイトリックスを初期化して、で、Cij が来るときに、Nij と Nji が1にします。こんな感じですね。えっ、ー、と、前に戻ると、このグラフだと、こういうふうな行列を作って、で例えば、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5ですね。 で、1、2をつながるときに、これが、1、2と1、2がつなぎました。3と4をながるときに、まあ、3と4と3と4がつながりました。2と3を探すときに、まあ、2から探して、3につないでないけど、1につないでます。で、1を探して、3につないでないけど、まあ、幅より探索で調べます。ですね。これはまあ、確かに、こうすると、この問題が解くことができます。 ただし、あと、どれぐらいコストかかりますかです、ね、新しいコネクションをつながるには、オーオフイッチ。まあ結構コストもなく、ただその行列にポンポンって位置を入れるだけで早いですね。で、えっ、ー、と、クエリーが、えっ、ー、と、幅より探索。幅より探索が、あの、次、クラス、えっ、ー、と、グラフのクラスで教えますが、コストが、えっ、ー、と、協定の数プラスエッジの数。で、協定とエッジが大きければ、このコストはどんどん、 上がることが上がりますので、なんかもっとよく、なんかもっと早くできないか。少し考えると、この問題だと、ただ2つのコンピュータが同じグループにあるかどうかをチェックしたいだけですので、つながるときにどのグループがあるのかアップデートすることができるでしょうか。それは UFDS のアイデアです。UFDS のデータ構造が どのデータとどのデータが繋いでるだけの情報を保存します。つまり、つまりそれぞれのグループで、そのグループのパレントがあります。例えば、このイメージですと、3が親で、0、1、3が繋いでます。2と3が繋いでます。14と3が繋いでます。ですので、この6つのデータが全部繋いでると。同じく6と9が繋いでます。ですので、あの、あるグループ、ある、ある、 なんかデータの親が知れば、そのデータが他の同じ親のデータがつないでいます。違う親のデータをつないでません2つのセットをジョインするときに、パレントをジョインします。で、これは重要なところなんですけど、これは長ければ、まあ、これ、このデータ、この親のキーがすごい長くなると、その親を確認する関数が O of N になりますが、 オーフェ n にならないために、親を確認するたびに、その親の木がフラットにします。それを見てみましょう。これはさっきの UFDS のデータセットです。例えば、ここだと10の親を知りたい。ちょっとこれをもう少し大きくしましょう。10の親を知りたい。 ですので、ファインドセットの十、0ファインドセットの十をすると、まず十にいて、あ、ちょっと待って、ポーズして、あは、ちょっともっと一度押しましょう。十を、み、十を確認しました。で、十の親は四、四の親は三、じゃあ、十の親は三。ですが、ここだけで終わるじゃなくて、戻って、この十の親が三ですので、十は直接3につなぎます。 こうすると、その、あの、次を10をまたチェックするときに、コストは1となります。例えば、また次は、えっと、ファインドセット8を見つけます。8をチェックすると、8の親は5。ですので、これで終わります。ですね。で、十一ファインドセット11を調べると、 11の矢が8。8の矢が5。つまり11の矢が5。これが変わってますので、このキーをフラットにします。次はもう一度、えっと、11を調べると、一ステップ1だけで調べますので、まあ、O フ f チとなります。a m タイ t ドオ e d ですね。で、えっと、2つの アイテムをジョインしましょう。例えば、9 と,、えー、と7が同じグループになった。っていうことです。これをするとめに、まず9の親が6ですね。次は7、7。七の親が5を見つけました。で、9と7の親が違いますので、 9と6が同じ親にする。ですね。ここが9と6をつないでます。あ、すみません。ジョインですね。ユニチャライ、イスセンセじゃなくて、ユニオンセット。7と9。違うか。7と9。ちょっともう少しファストにして。 9を見つけて<咳>、で、7と5、5は7の親になって、で、次は親が違いますので、not same set ですので、つなぎます。ですね。で、次は、ウ n ニョンゴートスさんをユーニョすると、ゴースさんがつないでるって言いたいです。 ですので5は親で、で次は3も親で、5と3をつなぎます。で、これは結構深くなってますよね。では次のアクションが6と0が同じセットであるかどうかをテストする。6と0は同じ、同じセットであるかどうかをテストする。 見てる通りに、まず、6、6の親が5、5の親が3。ですので、5、6の親が3となります。ちなみに、こうすると、6を、なんか、この木をフラットします。次は0、00の親が1、1の親が3。0と6は、親が3ですので、あの、エンがイエス。で、0もフラットします。ですね。6と0が同じセットとなります。 これは UFDS の特徴です。このフラットの操作によっては UFDS の検索のスピードがオーオフ o f チになりますので、あの結構あと便利なデータ構造となります。ちなみに自分でこれを調べたいときだと、あとスタイドからここにクリックしてください。では、USDS UFDS の実装。実は UFDS が あの、二つのアレイで実装ができます。E はパレントのアレイで、R がそのルートのアレイとなります。ですね。つまり、あの、R は誰がルートで、E は誰がパレトとなります。じゃあ、まずは、っと、ファインドの関数ですね。ファインドの関数がとても簡単です。X がどのグループに参加してますかこの質問が F の親が誰ですかって同じです。では、 x が、えっ、ー、と、リターンが x イクワル px if,。ifx が自分の親であれば、x を開始します。x は自分の親ではなければ、x が findpx を開始します。つまり、パレントのパレントのパレントに戻します。じゃあ、次は join。x と y が同じグループになるのかを見ましょう。 まずは、X のパレント、X の親を見つけて、Y の親を見つけます。ですね。もし、X と Y が、親が違ければ、まあ、まず、えっ、ー、と、その、ど、どれが先を調べて、まあ、これはど、どれでも大きいですので、Y の親が X になって、ルットの Y が、 x のルートとなります。まあ、サイズですね。サイズ y とサイズ x が足します。それじゃなければ、y の親が x になって、x と y と同じなります。で、それを開始します。ここにはね、なんかその、木のフラッテリングがまだ入ってないんですね。あ、すみません、入ってますね。なんか p of x が えっ、ー、と、ファインド PFX。これは PFX 変わりますので、この PFX イコールファインド PFX だけで、あとそのキーがあとフラテニングにします。ここも同じですね。で、あとはイニット。イニットはえっと PI がそれぞれ、なんか最初にはそれぞれのアイテムが違うグループになってますので、それぞれのパレントがサイズが1になります。 で、ルートとサ、ルートのサイズが1となります。では、あの、今週の問題を一つ見ましょう。これは、Problem2、p r o b l e m 2、WARF っていう問題ですね。w a r って、なんかちょっとテクストが長いけど、あと簡単にすると、12、えっと、1万人のセットの中で、友達同士と敵同士がいます。 で、えっ、ー、と、もし、このルールに沿います。A と B が友達で、B と C が友達であれば、A と C は友達。A と B は友達で、B と C が敵であれば、A と C も敵です。A と B が敵で、B と C も敵であれば、なら、A と C が友達。つまり、A セットと B セットがあって、A セットの中に全員が友達。B セットの中に全員が友達。 A と B の間に敵となります。では、インプットがネットワークと似ています。A と I と J が友達ですと設定する。I と J が敵ですと設定する。で、あとはクエリー、queryI と J と、queryFriendsI と J と、queryEnemies と I と J。まあ、これは、えっと、ネットワークと似てますので、ここも UFDS を使うんですよね。ただし、 えっと、ネットワークと違って、ここはグループは2つがある。敵のグループと友達。この場合だと、UFDS はどういうふうに使えばいいのか。それは、まあ、みんなで考えて、えっと、この問題を解いてください。で、アウトプットが、セットフレンドとセットエネミが、あと、OK とマイナス1。で、テストフレンドとテストエネミーが、0がフォースと1がツー。まあ、あの、ネットワークとまるで一緒ですね。 まあ、この問題がネットワークと似てるけど、で、でも2つの関係がある。友達という。いくつか、まあ、この解け方はいくつかがあります。例えば、あの友達用の FDS と敵用の FDS。で、その2つの FDS をシンクロナイズしないといけない。ですね。あとは、<笑>敵と、えっと、友達のフラグを入れる。敵グループと友達グループのフラグ。 それも、まあ、いくつかの方法がありますので、ぜひ考えてみてください。でも、キーは、えっと、UFDS がキーですね、このもの。じゃあ、これは UFDS。今日はもう一つのデータは、えっと、Range Maximum Query の問題です。RMQ。この問題を考え、考えましょう。例えば、いくつかの、えっと、値があります。18、17、13、19、15、11、2十。 で、これは、えっと、ソートはできません。この順番が変更することができない。例えば、他の順番で、えっと、ソートしてるからで す, ですね。<笑>高さと、歳で、ソートして、えっと、高さでソートしてますので、都市でソートができない。だけど、都市の一番、えっと、年上の人が知りたい。ですね。それは、あの、その時だと、range maximum query を使いたい。ですね。 レ a ンジマックス u クエリというのは、そのインデックス n からインデックス m、インデックス x からインデックス y の間に、えっと、一番高い値を見つけたい。このアレイの中で、レ a ンジマックス u クエリの00が0。まあ、0と0の間に一番高いは0。0と6の間に一番高いは6ですので、答えが6。Range えっと、LMQ の1から4。 1から4を見ると17、13、19、15がありますので19が一番高いですので RMQ14 が3ですね。じゃあ RMQ を早くテストするときにどのデータ構造がいいなのかですね。まあ、ナイーブメトドは、えっと、i から j をループしてで、その中に、えっと、マックスムン値を見つかる。これは n 回ステップ、nk ステップですね。なぜか nk というかというと、あの、n か、えっと、1回だけで o f n なんですけど、k 回繰り返すと、えっと、ま、その、値の数とクエリの数。クエリの数が大きければ、この onk が大きくなる。値の数が大きければ、o、of nk が大きくなる。ですので、n か k か少なくしたい。 じゃあ、それに対してセグメントツリーを紹介します。セグメントツリーのアイディアがバイナリツリーなんですけど、バイナリクリーの内容が与えじゃなくて最大、それぞれのサブツリーの最大インデックスを入れます。バイナリえっと、セグメントツリーをうまく実装すると、キーの作成が O of で、キーのクエリがログ N ですので NK じゃなくて K ログ N になりますので早くなります。重要なところがアップデートですね。アップデートを早くするとアップデートもログオフ N になります。まあ、あの、LMQ のいくつかの実装がありますので、今日は簡単な実装を紹介します。これはアレイベースの実装です。まあ、このセグメント Q も、あの、 ビートアルアルゴリスムの中から見ることができます。ちょっと簡単に見ましょう。これはそのセグメント級です。まあ、見てる通りに、これは値ですね。90,25,70,61,15,14. この値の中でですね、あの、このキーがあって、そのキーの内容が どの値が一番高いのか。例えば、7と7の間に66は一番高いですので、ここは66。66と65が、これはミニモンですね。マックスのセグのとき。はい。46と22の間に一番高いが46。46、22、60の間に一番高いが66ですね。この間の中に一番高いこの70。 あと97ですので、例えば1から5の間に一番高いを知りたい場合だとここに行けば98ですね。あの1から6、まあ、これは0から9ですのでここも0から9ですので探したいので0から2ですので、2から2、0から1。1か ら, だ1から、えっと、34が一番高いですので。 で、一から、えー、っと、一から一は三十四で、二から二がえっと九十六で、三<笑>から四が九十八ですので、今、まあ、ベストは九十八で、えー、っと、五も知りたいからですね。ですので、なんかその、五九五七五六五六のベストが四十六四十六と七十八のベストが 78ですので、このセグメントのベストが78となります。まあ、ランジックエアにしましょう。えー、っと、前言った通りに、1から、えー、っと、6の間にの再来しみたい。ですね。これを探します。このあたりから探して、39、49、96。 98, 98, 97, 60, 46, 6なので、98が最大値となります。ですね。あの、片方だけ探すと、例えば1から3を探すと、レンジクエリー1から3。1から3のサイズをすると、まあ、0から9から、ここからだけ探したぐらいいいし、 0から4ですので、ここから調べていくら0から2。じゃあ、ここを見つけて、2から見つけて、3までを探したいなので、とりあえずここにいて3から4、3から499、3から間99。だから29と、えっ、ー、と、この6、96を調べるので、答えが2の96となります。つまり、えっと、ここのアイディアが、あの、クエリーの中で、このクエリーの、えっ、ー、と、 右の、えっと、ミニモンと左のマックスの間をカーバーしているこれ。例えば1から3ですと、この1、1から3、3までを探したい。ですので、この3つの値だけを探したい。これを実装してみると、あまり難しくないですね。 まずは、キーの、えっと、キコゾの作成です。この vi が、えっ、ー、と、まあ、よく使う、私たちをよく使うの、えっ、ー、と、ベクトロフィット。で、あの、st が、その、えっと、キコゾのサイズと a の r があれって、で、えっ、ー、と、left が、なんかその、えっ、ー、と、そのアレイの右にあるやつ。これはバイナリーのインデックスですので、 あの、ひ、あと、あと、左にいる方が、その、インデックスの倍となります。で、右ある方が、インデックスの倍、プラス1となります。で、これを作ると、p と l と r を作って、もし、同じ、l と r 同じであれば、そのインデックスをリストアして、違ければ、あの、再帰的に、右側の木と左側の木を作ります。 で、あの、木をクエリするときに、まあ、あの、インデックス、この最適系の RMQ の関数を作ります。i から j を探します。で、これは p がパレントで、右のリミットと左のリミットと i と j の探したいインデックス。これはオー o グウェ n の検索です。i と j が r と l の、えっと、インデックス、あと、 まあ、そのリミットの外にやれば、クエリンジの外でやれば、まあ、ここで再起が終わります。で、逆に中であれば、なんか、ちょうど、あと、そのクエリのレンジが中であれば、その回答を答えます。一部だけレンジの中であって、一部がレンジの外であれば、あの、その L と R がをもう一度計算します。 で、最後はアップデートですね。アップデートがクエリと同じように、えっと、クエリのコードと似てますので、ただし、えっと、新しい値を入れて、そのハッシュをアップデートします。まあ、あと、こんな感じでセグメントキーを出しますので、まあ、この授業の、あと、主なポイントが、 データストラクトルの選択と、えっと、実装の選択が、その、アウゴリズムの期果によっては、なんかすごい大きな影響があったと思います。ですので、あといくつかのデータ構造で、まあ、皆さん親しくなって勉強して、問題が出るときに、まあ、この問題の場合だと、このデータ構造を使います。この場合だと、このデータ構造を使います。そのデータ構造が STL とかライブラリであれば、それはそのままで使って、 ライブリにないデータ構造だと、まあ自分で実装してみて、どんどん実装したデータ構造を何回も使うと思いますので、そのデータ構造のなんかセルフライブリをぜひ作ってみてください。いつか役に立ちます。まあこれは、っと授業の終わりとなりますので、ちょっと今週の課題について簡単に説明します。 二週目の課題がこれです。アーミーバリスがまあ今日話した通りに、えっ、ー、とそういうふうなあとアレイを二つをえっ、ー、とうまく右のアレイと左のアレイを調整するとアップつのアレイ、なんかえっとリンケドトリストでやる と, ああとタイムリミッドエクシルになりますのでタイムリミッドエクシルに引っかかってる人にはまあこの授業の一番目のビデオをもう一度見て どうやってそのタイミングディをエクシディのかを確認してください。次はグリードスクセッサー。グリードスクセッサーがあまり難しくない問題なんですけど、その二次元のアレイを使いのをテストする問題です。ですので、なんか STL のアレイをどういうふうに二次元で実装できるのかをチェックする問題です。ファイルフラグメンテーションがとても面白い問題ですので、これはあの、 このバイナリのデータをどういうふうに保存するのか。いくつかのペルムテーションを保存して、正しいペルムテーションを計算する。次はワですね。ワが、まあ、先ほど説明した UFDS を使えば。バック28クイーンズが、まあ、先の8クイーン問題ですね。これも従業中で、という方も見たことあります。あと、フットボールの問題が、これはソーティングの問題。複雑なソーティングの問題です。 ニュースペーパーが、あと、マップとセットを使う問題ですので、もう一度マップのセットのセクションを見て、それはニュースペーパーを使ってみてください。最後は、Frequent Values があまり難しくない問題ですけど、あと、セグメント t 3、Time Limited e x c e 以内に解くために、セグメント3を実装することがありますので、セグメント3の練習のために、ぜひ、Frequent Values 問題を解けてみてください。 では、これは、えっと、第2週が終了になりますので、皆さん課題を解くことに頑張ってください。では、以上です。